平成30年7月28日、阿蘇市坂梨地区で、牧野の見学や、トウモロコシの収穫、種まきなどの農業体験が行われました。この日、まず向かったのは、猫岳の近くにある牧野で、そこでは野焼きの重要性などが説明され、参加者たちは、目の前に広がる雄大な自然が、 人々の手によって守られていることに感心した様子でした続いてトウモロコシ畑に到着阿蘇の草原の野草を大肥にして育てられた糖度が21度と果物以上に甘くまた生で食べることができるスイートコーンの収穫を行いましたおいし い, い, しい<笑>甘 い, 甘い最高 あ、おいしい。初めて生で食べました。初めて生で食べました。なんか果物みたいな甘さがあります。次に向かったのは、ジトウキビの種まき体験です。ジトウキビとは、阿蘇地域で昔から育てられたトウキビの一種で、草原大肥を等間隔に巻き、その横にジトウキビの種を落としていきました。参加者たちは、 昔ながらの手作業の種まきに苦戦しながらも、爽やかな汗を流していました。最後はお楽しみのバーベキューです。このイベントを主催しているのは、阿蘇草原再生シール生産者の会で、阿蘇の草原の野草を大秘として農作物を生産する農家がメンバーで、草原大秘を使うことで阿蘇の草原再生に一役買っています。 今回で3回目を迎えた。この農業体験には阿蘇市をはじめ、熊本市や福岡県などから31名が参加しました。バーベキューでは、赤牛や生産者たちが作った野菜が振る舞われ、こだわりの栽培方法などを説明したりと交流を深めていました。種まきとか初めてやったし、あと草原の穴近くで見るのも初めてだったんで。良かったです。また。 世界農業遺産に関するクイズ大会や、新鮮野菜の販売会も行われ、阿蘇の大自然と恵みを満喫する一日となりました。